本日はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちら業務スーパーの冷凍ライチと冷凍ぶどうを使って第3弾フレーバーウォーターを作ってみましたうんー今回は結構いい色出てますね前回のマンゴーとレモンが微妙な色だったかなこっちがぶどうでこっちがライチ で, ではまずぶどう水の方から飲んでいきたいと思います うん、ちょっと見せにくいので、まあ、大体このぶどうの色が入っていると考えていただければいいと思いますでは飲んでみますはい次はライチウォーターこちらも飲んでみますね、まあ、もちろん中のフルーツもあとでちゃんと食べますよちょっとリンゴっぽいのもあおだだぶだぶ うわーやっちゃったなーちょっとお行儀悪いですけどこぼすようにマシなのでこのままいかせてくださいうーんぶどうは美味しいんだけどライチはちょっとこれ以前食べた時と比べるとなーーんちょっとこれは何かなぶどうの方はぶどうの甘酸っぱさがしっかりお水に溶け出ていて美味しくいただけましたし 果肉のぶどうの方もプチプチとした食感をしっかり感じることができてとってもおすすめですねベリー系、うん、も良かったんですけどこっちの方は自分は好きかもしれませんでなのでぶどうはウォーターそしてウォーターもそしてんじゃないで何を言いたいの自分 は, ボは水の方も果肉の方も美味しかったのでこちらもテイストさせていただきます 胃が い, い, い, いっぱい入ったいやいや下が回ってないのかで、なライチの方はちょっと完全に渋みが出ちゃってましたのでフレーバーウォーターにするのはあまりおすすめにませんそもそも皮ごと入れたのがまずかったんでしょうけどで中身の方も食感プチプチでした食感は楽しめたんですけあまり甘みもありませんしうーんちょっと動画外で以前 焼肉屋さんのバイキングに置いてあったライチはもっと甘くてプチプチして美味しかったんでそれで、ね、覚えてしまっていたのもあるのとは思いますがなんか果肉としてもいまいちでしたねあくまで食感を楽しみたい方向けということなのでしょうけどうーんあんまりもう次はないかなということでこちらのペーストさせていただきますまあ自分のやり方の悪さもあるんですけどとまあこんですは キ<笑>ムスーパーの冷凍フルーツでフレーバーウォーターを作ってみましたこれでレギュラー商品は全部かなあと限定品がいくつか出てきそうな気もするけどそれまでお聞き出すとキリがないので一旦これで一区切りとさせていただきます何か美味しいフルーツが出てきたらまたやるかもしれませんけどねそれでは風鈴をガラスに飾るや夏の窓